シンデレラガールというザ王道ドなアイドルソングを、ひっさげ純白の衣装に見よう、包みまばゆいばかりのキラキラオーラを放った、6人。その姿は、歌よし、ダンスよし、ビジュアルよしの完璧なアイドルに見えた。ジャニーズから遠ざかっていた大人たちも、この若きグループに心を奪われた。しかし、完璧なアイドルは、裏側ではそれぞれが苦悩を抱えていたのだ。以下。 文中継承略。唐突な話ではなかった11月4日深夜、キングプリンス以下、キンプリ、ノキシユータ、ヒラノシヨウ、ジングジユタの3名が2023年にグループからの脱退、そしてジャニーズ事務所から退場することが発表された。2018年のデビューから5年の節目を迎えて3人が去る。 平野は退除の理由を自分の年齢と向き合った時に海外で活躍できるグループを目指すのはもう遅いなと感じ目標を失ったと説明。もう遅い目標を失った世間が抱いていたキラキラのアイドルのイメージからはほど遠い発言が重なったようにも聞こえた。しかし彼らのこれまでの発言や行動を振り返るとこのコメントは突飛なものではないことがわかる。 むしろ、彼らのこれまでの延長線上にあるコメントだ。仕事に責任感を持って取り組み、繊細さも合わせ持ちながら、様々な感情を抱えてきた彼ら。完璧なアイドルのイメージとは裏腹に、生きづらさを感じていたのだ。今回、3人の脱退退場の大きな理由となっているのが、金プリとしての海外進出に対するメンバー間の温度差だ。 三人は海外進出への意欲が強かったと言われているが、そもそもグループのデビュー時から海外進出という希望はあった。デビューする時から海外で活動するというのを一途の夢として掲げさせてもらっています。2019年に成去した創業者のジャニー北川が存命していた時には、平野は世界進出という夢についてこう語っていた。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 キンプリはコロナ災い前の2019年には武者修行として渡米し、ヒップホップの世界大会で優勝経験を持つめるビンティームティームなど、世界レベルのダンサーやプロデューサーによる指導を受けている。日本に戻ってきてからも、デビューしているジャニーズグループとしては珍しく、ダンスレッスンを週一で受けている。 と、神宮寺は語っていた、東京 FM、ディアフレンズ、2020年9月1日放送。平野も、週1で英会話を習っている、と発言するなど、サンケイスポーツ、2021年8月12日付、夢に向かって着実に行動をしていたはずだ。 平野が持つ死への強い意識。それでは今回の平野のもう遅い目標を失ったという発言は何を意味するのだろうか。現在25歳の平野はもう遅いのか判断は人によって分かれるところかもしれないが、そもそも平野は昔から自分の年齢を強く意識してきた。彼は20歳の誕生日を迎えた時のことを次のように語っている。 その年の誕生日に思ったんです。もう20歳じゃんって。地元の仲間に連絡をしたら、消防士になるという夢を叶えているのを知り焦ったのだという。生き生いでいるようにも見えると振られるとこう返した。明日どうなるかわからないって思いがどこかにあるかもしれないですね。小さい頃の2回の手術。母親の大きい病。いつ何が起こるかわからない。 それこそ明日死ぬかもしれない。昨日まで遊んでいた友達を亡くした経験もあるんです。毎夜上、2022年7月号。友人の死や自身の病気をきっかけに死を強く意識しているという思いを明かした。平野はライブの最後に必ず死ぬなよ、とファンに向かって叫ぶ。 コンサートで僕と目が合わなくても僕を見てくれてる人とか僕と関わってくれてる人にはなるべく死なないでもらいたい。富士テレビライドオンタイム2018年10月5日放送という思いを乗せて、死を意識するからこそ今を無駄にしたくない自分の年齢への焦りは死にも感じられる。 キングプリンスを顔面偏差値の高さが強みと言われてるけど、僕の顔面には期限があるんで、ストーリー2018年6月号。といつかは年齢を経てビジュアルのみでは通用しなくなることを強調。その意識は自分のビジュアルには限界があるから、別にアピールポイントを持っておかないといけない。ポポロ2018年11月号。 と自分の強みを磨いていこうという発想に行き着いた。彼らのこういった発言からも、若いうちに成長しなければならないという意識がとても強かったことがわかる。調子に乗らない、騎士メンバーに寄り添う、神宮寺。今回騎士は器用さが自分にはなくだんだんと夢と目標に自分の実力の差とギャップを感じるようになっていきました。 そして、海外で活躍できるグループになるためには、今のままでは到底無理だと感じるようになってきました、と語っていた。日本では十分に売れているんだし、いいじゃない。と思う人もいるだろう。キングピンスの前身となるグループ、ミスター・キング、平野紫耀長瀬角、高橋海斗、と、ミスター・プリンス、岸優太神宮寺ン太岩橋玄樹の2ユニット。 が結成された2015年、ジャニーズ JR として注目が高かった騎士は自分を今しめるように、こう言っていた。調子に乗ったら終わり。目立つ場所なんてまだたくさんあるし、ここで納得したらダメ。ストーリー、2015年9月号。その謙虚な自己評価と世界進出という高い目標が組み合わさった時、 騎士と平野の二人は自分のいる場所と目標地点との差の距離に愕然としたのかもしれない。神宮寺はどうだろうか。彼は今回メンバーがこの先一人でも退場する話が出た時に自分も退場することを決めていたと語っている。この先一人でもという発言から思い起こされるのは2021年に金プリから脱退したい岩橋源樹のことだ。 ジャニーズ JR 時代から岩橋が全幅の信頼を寄せていたのが神宮寺だった。岩橋はパニック障害を患っていることを公表していたが、デルーの約半年後から休養し、その後脱退することとなる。彼はそもそもが生きづらさを抱えた繊細な人だった。 ジャニーズ JR としては珍しく、中学時代にいじめられていたことを告白し、仲一になるとみんな言葉とか悪くなるじゃないですか。普通なんですけどあっちは、でも傷ついちゃうみたいな、と、周囲と自分との感覚の差を、と露していた、日本テレビ、リアル×ワールドからジャニーズ JR の真実から、2012年9月30日放送。 そんな岩橋に、神宮寺は寄り添い続けた。岩橋脱退後、多くを語らない神宮寺だったが、彼の思いは随所に現れている。金プリは、岩橋の休養中もパフォーマンスの際に彼の場所を開けてダンスをしたり、脱退しても岩橋のメンバーカラーであるピンクの照明を入れる演出をしたりといった行いがあった。これは、 コンサートの演出を担当する神宮寺の優しさが透けて見えるようだった。優しく繊細であるからこそ多くのことに気づき、それが時として障壁にもなる。それは彼らに共通した肩着かもしれない。繊細さ、責任感、目指すものが大きいゆえの苦悩。彼らの中にはきっと完璧なアイドルとしては普段見せない、生きづらさがあったはずだ。 そしてその深い思考があったからこそ、少しずつボタンのかけ違いが起こっていったのではないだろうか。ジャニー北側が予感していたこと、だが、と思う。もしかしたら、最初からそのかけ違いに気づいていた人はいたのかもしれない。キンプリの CD デビューは、平野がジャニー北側に直談判したことがきっかけとなっている。 しかし、その時にジャニー北側から帰ってきた答えは、ソロデビューの可能性も考えてみたらだった。それでも平野は、僕には考えられなかった。僕の中では、6人の時が一番手応えを感じていたんで、と、グループのメンバーに相談し、今度は6人で直談判に行ったのだという。今思い出しても直談判は地獄でした。ぶち切れる社長と、 しどろもどろに話す僕。めちゃめちゃ怖かったです。毎予二2022年7月号。表現の仕方もあるだろうが、ジャニー北川がぶち切れるエピソードはなかなかない。それに平夜はすでに単独で CM 出演や映画出演を果たしていたし、当時の彼らの人気と実力があれば、自家談パンすれば社長もすんなり受け入れ、喜んでデビューさせたのではないかと思われた。 だが、デビューには至ったものの、ぶち切れられていたのである。ジャニー北川は、基本的に、グループのメンバーやデビュー時期に至るまで熟慮に熟慮を重ね、すべて自らの感覚で決めると言われている。その感覚が優れていることは、これまでのスータのグループの成功が証明しているだろう。なぜ彼は、 相当にその将来を信じ、最後のお気に入りとも言われた平野や金プリのメンバーたちにぶち切れたのか。もしかしたら、ジャニー北側はどこかで気づいていたのかもしれない。彼ら6人が抱えていたものを、そしていつか自分がいなくなった後に、最愛の息子たちが道を分かれてしまうことを。しかしジャニー北側は、答えを導き出すことをタレント自身に託す人だった。 生前最後にデビューさせた、キングプリンスを残す道を選んだ者、ジャニーさんと見た夢を自分の中で熟成させていく者、それぞれの思いを貫いた彼らの選択を決して否定はしないだろう。選択を決して。